集団ラランランルーですよろしくお願いします<笑>、えー、このお祭りお邪魔いたしまして各チームの方から「ランランルーさん今年で解散ですがよく聞かれるんですが EH が<笑> い, い, います<笑> 6年間我々これから踊らせていただきます「ランランルーの東北ダンシングシャドウ」という楽曲踊ってまいったんですがこれで最後になるよ そんなことをツイッターで書いていたら思わず解散するのか と, かと<笑>勘違いされていたらあのラグーでございます、えー、この踊り、えー、この「道の木を誘い踊り」でも6年間踊らせてもらいましてぜひ我々だけではなく他のチームの皆様を観客の皆様一緒に踊りましょうそう言い続けて踊ってまいりましたがもう我々が声かけなくてもこうやってたくさんの方々 えー、入ってきてくれる、えー、我々にとっても思い出深い1曲になりました、えー、泣いても笑ってもランランルーも東北ダンシングシャドウよさこい祭りで踊るのはこれが最後になります踊り子のみんな全力で楽しんでいってねちもちろんお客さんも全力で楽しんでいってくださいそれでは音楽お願い 踊り子観客の皆さんに最高の笑顔でレイ、ありがとうございました<笑>あれ